今回は「ガンダムマーク2」制作のパート86になりますそれではご覧ください前回貼ったプラチップの高さを整えてマイナスモールドを作っていきます 忘れないうちにここの針を取っておきます次にここの筋彫りをしていきます バリを取ったらこのパーツは一旦の完成としておきますとりあえずこんな感じになりました 次は、こちらのパーツをやっていこうと思います。まずは、全体にヤスリをかけていきます。今回は、こんな感じのモールドを作っていきます。 それでは、印をつけて筋じりしていきます。 この長方形モールドなんですが先に中心線を下書きしてから掘ってみたら一発で中心に掘れたのでできるならそうやった方が良さそうですね続いて丸モールドの穴を開けていきます。